で、その、こういう1つの尾っぽの金魚がこう2つの尾っぽになったのは、まあ、600年ぐらい人間が仁義淘汰をかけたということなんですけれども、じゃこの600年の間にどこがどう変わったんだろうかということがですね、まあ、次の話題になるわけですね。なので2番目、形態について解説していきます。えー、金魚の尾びれの形態を、まあ、今まで横から見てきましたけれども、今度は下から見てみましょう。1つの金魚 はですね、こういう正中線上にですね尾びれと尻びれが並んでいるこの背びれと尾びれと尻びれっていうのはこの正中線上に並んでいるわけですね私たちはまあその尾びれもなければ尻びれもなければ背びれもなくてですね胸、まあ、びれと腹びれに変わるものがある、まあ、それは私たちの手足なわけですけど、まあ、手足左右一対 つ, ついてますよね金魚でもあの他のまあ魚でもあの左右一対 つ, ついてるわけですけれども、まあ、左右左右に ついになったものが前と後ろで、えー、合わせて2ついついているわけですけれどもあの尾びれとか尻びれとか背びれに関しては成虫にだけ存在すると、まあ、これが基本的な魚類の。 体の形なわけですヒレの場所なわけですけれどもこのフタオの金魚に関してはですね、まあ、その尻びれもお、まあ、尻びれとか尾びれこの個体に関しては尻びれと尾びれがこう分かれていてですねあの数が増えてしまっているでこれはまあ非常に奇妙なわけですけどこの奇妙さについてはそのダーウィンの家畜栽培植物の変異というこの書籍にも書かれている上に、まあ、日本人の渡瀬 正三郎さんっていう人がこれ非常に詳しくその外見だけじゃなくて骨格についてもうちゃんと説明していてですねあの中の骨までちゃんと分かれてるよとでこの渡瀬正三郎さんが書いた1887年の論文をこのウィリアム・ベートソンっていう人が引用して まあ、やっぱダーウィンが言ってるようなこう徐々に進化したっていうよりはこういきなりバーッと形が変わるようなことが起きていいんじゃないのかなっていうことをまあ議論しているわけです。この人はいろんなそのホメオティック変異とかいろんなその遺伝学とか発生学についてですねいろんな概念をこう生み出してくれているとか名前をつけてくれてて今偉い人だと思うんですけどもこの人もやっぱ金魚おかしいなっていうことは気づいてたようであります。まあ、でも確かにですね あの一つの金魚、まあまあ、普通の魚の形をしているなと、でまあ、渡瀬さんやベイトさん、孫さんが言ったように、まあ、なんかこれはまあ普通の魚の形をしているんだろうで、自分たちの目で確かめるためにです、ね、まあ、こういう骨格標本っていうのを作ってみて、でその中をこう確かめてみると、確かにその骨っていうの が, うのがです、ね、ずらーっと正中線上に並んでいるなというのが確認できます。で一方の蓋を金魚になってくると これどうなってくるかっていうです、ね、とですね、この、 と背骨はこの辺まっすぐ並んでるんですけれども、この尾っぽの辺りになるとです、ね、これ下から見るとです、ね、やっぱり2つに分かれてるんですね、この渡瀬正三郎さんは、しっかりまあこの形を観察していると、でまあ、この両者、あ確かに形違うなとで、えー、昔の人がやったのと同じように、尾びれのところをまあこういう形でせあの、せっぺんを切ってみましょうと、でそうすると、あ確かに軟骨があ正中線上に、ま、真ん中にずらっと並んでいると。 双尾の金魚はどうだかなっていうのを見るためにこの角度でスパッと切ってみるとですねあやっぱり骨の中の骨が2つに割れてるというのが分か る, 分かるわけでありますで、えー、人間はそのお猿さんや猫みたいに尻尾はまあ分からないんですけども尾い骨ってこうグリグリ触ったら分かると思うんですよねでこれって基本的に正中線上に 一, 一筋というか1本分しかないわけなんです。 でこれ金魚も同じようにこ真ん中にずらっと並んでいるだけなんですけどもこれ双尾になるとこれが2つに分かれているとなので双尾の尾びれはあの見た目だけでもな く, はだけでなくその骨格も二股に分かれているということがですねお、うんえー、分, 分かりいただけるかと思いますでその尻尾の骨が二股に分かれている脊椎動物っているのかって話なんですけれどもまあこれ猫とか見てもまあそんなん いいないわけですよねもしそんなのいたら、まあ、ペットショップとか、まあ、ブ猫のブリーダーの人必死でこう、ね、品種として作りそうですけどそういうあのペットっていうのはいないわけです。まあ、基本的にまあ牛とかまあ豚とかでもいいですし。あの 犬でもいいんですけども尻尾の骨が二股に分かれてる脊椎動物っていうのは僕の知る限り、まあ、ほとんど見たことないあんま猫妖怪猫股とかは、まあ、確かにこの尻尾を拡大してみると2つに分かれてるんですけどこれ幻想生物ですからねでこれ幻想生物ですからねっていうのは意味があってあの昔の人もやっぱりこういうものは見たことがなかった 見たとしてもやっぱり妖怪認定されるような非常に奇妙な形だったのかと思われますなのでですねあの金魚の系統ではですね他の脊椎動物ではあまり起こえりえないような骨格形態の変化っていうのがまあその蓋の金魚では起きたということが考えられますそれが非常に短い間に起きたということになります